サギ面です嫌なやつでしょ黒川ってあのね僕らだって同じ気持ちですからいっそ赤星に倒されてうんないかな次回「外道の罠」頑張れ赤星